平成30年11月13日、国立阿蘇青少年交流の家で、阿蘇市の女性を対象とした市政報告会が行われました。まず、阿蘇市女性団体連絡協議会の神保京子会長と佐藤阿蘇市長が挨拶して市政報告会が始まり、佐藤市長が阿蘇市の財政状況や熊本地震からの復旧復興に向けてなど、 市が現在取り組んでいる政策について報告しましたこの女性を対象にした市政報告会は阿蘇市内の婦人会や商工会婦人部、JA 婦人部などで組織する阿蘇市女性団体連絡協議会の要望で10年ほど前から開かれているものですこの日は行政側から佐藤市長をはじめ和田副市長や 阿南教育長ら市の幹部職員らが出席しました。会場には70人余りの阿蘇市女性団体連絡協議会の会員が訪れて、佐藤市長らの行政報告に耳を傾け、メモを取るなどしていました。佐藤市長のほか、教育委員会の阿南教育長が教育関係について、また、阿蘇医療センターの井野事務局長が阿蘇医療センターについても報告しました。 最後に意見交換会があり、女性側から休館している夢の湯温泉は現在どうなっているのかや国道57号 JR 法比線の今後の見通しはなどの14項目の質問がありました。これに対して、市側から夢の湯温泉について回収費がおよそ1億円かかり、土地と温泉源が個人所有なので 現在、所有者と買い取る方向に向けて交渉しているなどと答えていました。